はいおはようございますラスカルでございます本日はですね茨城県の古河市に来ております大江のね動画を見ている方は古河市といえば文福飯店さん一発に出てくるぐらい有名だとは思うんですけれども古河の方にもですねいろいろといいお店がありましてたまには他のお店も行ってみようかなと調べたところですね気になるお店がございました本日訪れているお店がこちらでございます で僕の後ろに見えております逆さ食堂さんでございますこちらのお店はですねネットで調べるととにかくチャーハンが人気みたいでして大盛りにするとデカ盛りってほどではないんだけどとにかく盛りがいいとジャンル的には町中華みたいなお店になると思うんですがやっぱりね誰しもこの町中華好きでしょう。 僕も大好きですなので本日はですねそちらのチャーハンやいろいろな定食メニューなんかを頼みまして楽しんでいこうと思いますもうちょっとで、ね、オープンの時間となりますので秋次第ね早速突撃して美味しいご飯食べていこうと思います<音楽>ということでですね今もうメニュー到着しておりまして、えー、チャーハンとカレーですねでまた別に単品で焼肉も注文しております、まあ、後ほどね来ると思いますので先にね出来立てをいただきます おはようご、んうん Thank you. お、は、世この辺ります、ね。<音声><音声><音声> <音楽><音楽>先生もうね聖子ちゃんに電話したら下落の逆に言うてたけどどうした<笑><笑>んだろうって言って聖ちゃん<笑>検証いいんだなんだかね。<笑><笑> <あ><笑>体がついてくるからだもんね、かんでたら。 ああそうでだなね。<音声><音声><音声> うんはいいいいかか注文追加おお願願しししててて、もも大大大丈丈夫夫でででですすすたらカツ丼とチャーシュー麺<笑>ちょっと待ってど盛やっぱそうなんですね。うん 何食っても美味しいです ね, ねはいはいは い,、はい、い実家出てからもうそんなやカレーってあんまり食うことないんでこういうカレーで食べるといいですねなんかやっぱホッとしますね<笑>ありがとうございますううわーうまそカールで注文させていただきましたカツ丼とチャーシュー麺届きましたん、ね、でこちらもね<笑> Thank <laughs> you. ああ。<音楽> <音楽>あ、あんなな、い、はい、うい、はいはは、はいいはははははのじゃう、ねはい、ああううっそそかたでそ う, か、はいはい、<音楽>うん。 いやーお腹いっぱいいい感じにと<笑>いうことでただいまですね逆さ食堂さんでめちゃくちゃ食ってきた<笑>今回はねほぼ全品大盛りで注文したんですけどやっぱりね一品一品で盛りがめちゃくちゃいいですでもねあのー、お客さんの注文聞いてるとその名物のチャーハン大盛りでね頼む方も結構 こういらっっしゃって、いやあのもうほんとね常にあのマスターのこの中比べの手がね動きっぱなしでございました。<笑> <笑>ぜひね皆さんにもこのサ賀瀬食堂さんの料理食べていただきたいんですけれども僕はねあのペロッともちろん食べましたがめちゃくちゃ量多いんで皆様もね頼む際は一応ね持ち帰りはできるんですけれどもあまりねお残しのないように自分のねお腹と相談して注文をしてください、えー、ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価、えー、またですね最近ではサブチャンネルの方なんかも活動しておりますのでそちらの詳細は概要欄の方からチェックしてくださいということで次の動画でお会いしましょうじゃあねっ